2018年2月20日、観察者アミは、平昌五輪のフィギュアスケートの実況で話題の中国中央テレビ、CCTV の女性アナウンサーに、日本でも注目が集まっていると伝えた。過去には浅田真央の実況でも注目を集めたことがあるようだ。平昌五輪フィギュアスケート男子シングルで、日本の羽入血源が317。 85点をマークし、五輪連覇を達成した。かねてから、羽生美域、として知られていた中国中央テレビ、CCTV5 の女性アナウンサー解説委員の陳金ンン、チェインさんは、16日に行われたショートプログラム、SP でことあるごとに羽生を持ち出すなど、本領を発揮。 中国版ツイッター美広氏ウェイボーの検索キーワードランキングで、羽生結現賃金が一時トップ10に入るほどだった。そして、最も注目を集めたのが17日のフリーの実況。羽生の演技直後、陳さんは中国の性を駆使して、容姿は玉のごとく。 姿は松のごとく、優雅さは大白鳥が驚くがごとく、美しさは竜が泳ぐがごとく、米印本題は大くすらりとしてしなやかな女性を形容する言葉、などと情感豊かに伝え、運命は勇者に囁く。お前は嵐に抗うことはできない、と、勇者は囁く。私が嵐だ、と、と興奮を抑えるかのように実況をした。 陳さんのこの言い回しは中国で大きな注目を集め、多くのメディアが取り上げたほか、ネット上でも話題になっている。さらに、記事は、意外なこととして、日本でも大きな反響があったことを紹介。日本のネットユーザーのものとして、この解説者に心からの賞賛を、中国人はこういう美事レイクをたくさん知っている。中国の人たちの言葉は本当に美しい。 うっとりする。長い歴史がそうさせたのか、本当に綺麗、国籍を区別せず、努力と実力に対して高い教養で賞賛し、敬意を表す。どれほど素晴らしいことか、やはり中国は文化豊かな国、そのアナウンサーを羽生選手の実況として NHK が採用すべき、といったコメントを挙げている。実は陳さんは4年前、 ソチ五輪の浅田真央の実況でも話題になっていた。当時 SP で大きなミスをして16位と出遅れ、メダルが絶望的になった浅田はフリーで高難度のジャンプを次々と成功させる圧巻の演技を披露。演技後、陳さんは涙にむせびながら人生の目標は信念を貫くことで実現できる。 難しい道を追求してきた浅田真央は決して諦めなかった。どんなにその道が険しくても、孤独でも、神様は決してあなたの努力を裏切らないわ。という言葉で伝えた。翻訳編集、北田。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。